東日本大震災の津波で被災した呉服店の着物を使ったパッチワーク2000枚が昨日石巻市に寄贈されましたこの取り組みは東京立川市に住む女性の呼びかけで始まりこれまでに国内外の3000人余りが参加しました作品に込められた思いを取材しました東京 立川市の公園に並べられた2000枚のパッチワーク宮城県石巻市で津波の被害を受けた着物の歯切れが使われていますこの取り組みを立ち上げた東京の音楽プロデューサー塩見恵里子さんです すべてが皆さんが皆さんが自分で思ったことをここに込めてくれているのであらこんにち は, にちは<笑>お待ちしてましたどうもど震災直後にボランティアで石巻市に駆けつけたしおみさん被災した呉服店で海水に浸かってしまった着物のことを知りました この布なんかはそういうあの時をやっぱり経験してる布なんでそれはやっぱりすごい語る力があるしこれはやっぱりすごい大きなある意味の時代の人たちに伝えるべき大きな布の端切れなんじゃないかなと思ってます塩見さんは被災した着物を譲ってもらい 地元の人たちにパッチワーク作りを呼びかけました復興した姿を太陽が出てきて鳥が飛んで町ができてきたみたいな感覚で東北 の, あの春をイメージして祈りを込めたような気持ちで作りました。 塩見さんの取り組みはワークショップや sns を通じ、活動は国内外へと広まりました。何もあの時にできなかった。でもこれこれのおかげで何かできた気がするで、そういうのをなんかこの布がね。なんかそういうのをこう叶えてくれたみたいな。 2人とも仲良くて優しくて真面目で一生懸命本当に先生の言うこと親の言うことをよく聞く子でしたきっとつ虹がアーチになってなんかこう気持ちの面でね気持ちの面でも行ったり来たりができたらなって。 着物へのの思いいから今回の活動に参加した人もいます水に使かっちゃって、もう現物がここにあるのに、もう商品として使えないっていうのは、も、ま、う、あ、どれほどの思いだったんだろうなっていうのは、ともう想像にちょっと<笑>できないですね。 こここの布のこの布り多分油汚れの跡だと思うんですけどわざとここは使いたいなと思って洗ってもどうしても取れない汚れが残るほどちょっとひどい災害があったんだっていうのを残しておきたかったですこの作品を作ってあの石の巻に実際に行って。 あの皆さんの話をいろいろ聞いてみたいっていうのは強く思いました。